これから僕が皆さんとシェアしたいのは壁にぶつかったアルビ大生が表現と祈りの関係を知ってそして神主になってその壁を破った話あなた自身の祈りを知ればあなたの表現が今よりもっと豊かになるあなたの話僕は美術作家兼神職僕の 祈りは調和ポジティブに世界とと調調和和すること調和<笑>僕自身調和をテーマにアートを作ってますしうん僕自身世界とポジティブに調和したいそう祈ってる自分に気づいたから前よりも素直に人に好意的な気持ちを伝えられるようになりましたでも美大生の頃の僕は人に何を 伝えたいかよりも人にどう思われたいかこういかに自分がユニークでエキセントリックで独創的で変なやつだなってそんな風に思われたいそんな英語ばっかりでまあ当たり前なんですけど自分が何を伝えたいのか考えずに来たから自分が何を作りたいのかわからなくなりましたどうしようともっといいものを作って皆さんを喜ばしたいだけどどうしたらいいかわからないそれで これまでのアーティストは何を作ってきたのか歴史の勉強をしてアートってそもそも何を表現してきたのかいやそもそも表現って何なのか知ろうとしましたそれで分かったのが表現は祈りと表裏一体だったっていうことなんですね当時は一番古いアートがフランスのラスコーの洞窟壁画 だっててて言われててここにはこう矢とか槍のような線が向けられた動物が描かれているこれはここに古代の人が狩りの様子を記録したものなのかいやそうじゃないんですねこれはここに描くことでこの動物を捕まえたいっていう期待の表れなんですねここに描くことで捕まえられますようにって 何かに祈ってるつまり人は絵を描き出した時に祈りを始めてる祈りを形に表そうとして絵を描き出している表現は祈りとそもそも表裏一体だったそれが分かったので僕はそのことをしっかり掴んだらいいアーティストになれるんじゃないかそれで神主になったこういう格好を毎日してますじゃあ その実感は一体どこで得たのかこれは神主になってからで僕は毎日いろんなお祈りを神社に来た人とするんですけどある赤ちゃんのお祈りをある日しましたとてもいい祈りができたこの子が幸せになりますようにってご両親が連れてきてってたんですね日本人ならお宮参り聞いたことあると思いますけどお母さんも涙を流してたし僕も満足したとても感動的な いい雰囲気だったんですけどその感動の質が僕が福岡市美術館で生まれて初めてアートに感動した時の質と同じだったんですねでその時実感したんです「表現は祈りと表裏一体だ」じゃあなぜ同じなのかそれは見えない思いが伝わった感動だったからお母さんはこの子が幸せになりますように 僕の祈ってる姿を見て自分の中から心からの思いが湧き上がってくるのを感じたそれで涙が流れた僕はその心からの思いが2人から僕へと伝わって神様へと伝わったそう実感したそれにこんな風に人のために祈るっていうことが実は大事で僕が祈ってますよね直接2人が神様に祈るんじゃなくて間に僕が 入ってる他人のために祈ることでより純粋な祈りができるそういうことが全部ちょうどうまくいったんですねでアートアートって何なのかアートは相手へのプレゼントですよね受け手がどう受け取ってくれるか作り手は相手のことを考えてそれがしっかり届くように自分の思いを込めて作りますよねだから基本的にプレゼントなんです誰かのために 心を込めてて祈ってそれがうまくいった時の感動と誰かが心を込めて作ってくれた作品をアートを受け取ってそれを見て感動した時の感覚が同じだっていうのはこう方向が逆なだけできっと当たり前のことなんですね。自分のためじゃないからこそ祈る実はこれが心を込めて祈る。 大事な要素だと僕は思います。神社にはこう遠足で子供たちがよく来ます。でその時にいつも話すことがあって、ここの神様はみんな仲良く幸せにって思ってる神様だよ。だからここでは自分のためじゃなくて、今日一緒にここに来た先生とかお友達とか家で待ってるお父さんお母さんと。 そういういい人たちのことを祈ってください今こうだいたい座って聞いてるんですけど今隣にこう座ってる自分の隣に座ってるお友達のことを明日も楽しく遊べるようにって祈ってあげてくださいそれを隣の人が隣の人にって祈っていって自分まで来たら明日も楽しくみんなで仲良く遊べるでしょ そう話 す, んで す, そうするととてもいい雰囲気でみんな一緒になって祈りをシェアしているお互いのためを思いながら人のために祈るっていうのは実は大事な要素で心を込めて祈るいい祈りっていうのは誰かのための祈りなんですね、まあ、ところで、まあ、今何時ですかね11時何分ですかね あーそっかちょっと押したんで<笑>おはようございますとかこんにちはとかこう神社に来た人に挨拶しますけどこの時間って迷うんですよねどっちなんだろうってでもまあ言いたいのはですね挨拶って表現の一種だと思いませんか挨拶も実は表現なんですねこんにちはってこの意味は実は今日はご機嫌いかがですかなんですね英語で言うとグッドアフター o o n ここはね実は「名誉ハーバー」っていうのが隠れてて「君がいい午後を迎えられたんならいいな」相手のうーん相手の幸せを相手のことを気遣ってる相手の幸せを期待してるんですねこういう誰でも使ってる挨拶だってよく意味を知れば誰かのための祈りであり期待なんだっていうのが分かると思いますつまり表現 あなたを表現させるものは祈りでありそしてあなたの期待なんですね表現はそれぞれの期待に実は突き動かされています例えばさっき話したように古代の人がこう絵を描いたこともそうだし赤ちゃんを神社に連れてきたご両親のことを考えればそうだって分かります期待が込められているそしてその期待をあなたの 期待を整理しして様式化したものそれが祈りなんです今日ここに皆さんがこうやって集まってまあスタッフのみんなと一緒にやってきましたけどみんな何か期待を込めてここに集まってますよね今よりも自分の日常が良くなるといいなっていう期待が込められてるあなたの表現もあなたの期待が込められてる。 ここに集まったことだって自己表現の一つだと思いませんか祈りは期待なんですそしてあなたの祈りを知ればあなたの表現が豊かになる最初のテーマに戻りますじゃあこれはどういうことなのか祈りを知るということはあなたの世界への期待を知るということなんですね あなたの世界があなたを取り巻く人々やそしてあなたを取り巻く世界ここにいるみんなもあなたにとっての世界ですよねそういうあらゆるものがこれからどうあってほしいかっていうあなたの期待を知ることなんですあなたの祈りを知るということはあなた自身の世界への祈りを知るということなんです その表現豊かになればあなたの世界もきっと豊かになりますじゃあここで皆さんに想像してもらいたいと思います世界に何を期待しますか世界に何を祈りますか 書き起こってきたその心からの思いを胸にして今日、今からこれからでもできるはずです例えば隣に座っている人とちょっと挨拶してみますか<笑><笑>こんにちはって言ってみましょうか隣の人に声かけてみませんか<笑><笑><笑>祈りを知れば世界が良くなる 僕の祈りは世界とポジティブに調和することですから皆さんと僕はポジティブに調和したいだから今から皆さんにご挨拶申し上げます祈りを込めてこんにちは元気ですかありがとうございました Mm-hmm. <laughs>